です今日はです、ね、98円で食べれるおすすめのお菓子についてお話ししていきます皆さんちょっと小腹が空いたなとかこれ食べたいなっていうふうにお菓子を食べることってありませんか僕もすごくお菓子が好きでカントリーマンもファミリーパック1袋1日でパッと食べたりだとかあとはいろんなチョコレートだとかもうダース1ダースでパッとって食べちゃったりだとか<笑>っていうふうにもうすぐお菓子を食べていましたで今そのお菓子を食べる方法をやめて別のものを食べ 食べています98円で買えるあるものを食べています今日はそのあるものおすすめのお菓子についてまとめていきます僕のチャンネルではこうしたコスパのいい生活だとかコスパのいい商品を紹介したいだとかまたは健康についてだとかあのタレについてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はですね98円で買えるおすすめのお菓子についてまとめているんですけども実際何なのかもう結論から言うとサツマイモですプラス何がいいかというとドン・キホーテで買えるサツマイモ なんですこれ結構皆さんあのドン・キホーテで行ったことある方わかると思うんですけど一時期紅はるかを使って糖度の高いというか透過しているベチャベチャ系のさつまいもを提供されてたんですけども最近はちょっとホクホク系のさつまいもを提供してくれてます98円で買えてなおかつうまいプラス健康にもいいのがさつまいもなんですっていう話を今日はしていこうと思います さつまいも何でいいかっていうと僕が今最近さつまいもをしている理由が一つありましてそれが何でかっていうとアレルギーになったんです。僕あの食事のアレルギーが出てしまいましてあのそのアレルギーがじ麻疹ならいいんですけどもじ麻疹じゃなくてもう内部に出てきて例えば慢性疲労だとかあとは平、えー、の。 もう疲れが出やすかったりだとかあとは下痢うつだとかもう情緒不安定になったりとかっていうふうなもう変な症状ばっかり出てきたんですよねそれを改善するために今腸内環境を整えているんですよでもう食生活を改めてて今まで好きなものばっかり食べてたのがもう健康にいい食品をどんどんどんどん食べていますそういったことを踏まえておすすめのコスパのいいお菓子を今日は提供しているあのお話ししているっていう感じです で実際どういうふうなのがいいか何でいいのかっていうと主に2つ、えー、ポイントがあってそのポイントをどこから仕入れたかっていうとなんと僕最近「最高の腸体調」っていう本を読みましてその本から、えー、バスしていこうかなというふうに思います。 今日おすすめする内容は本から抜粋させていただきました今日おすすめする内容はこの本「えー、最高の体調」っていう本から、えー、お話をまとめていきます僕がさつまいもをおすすめする理由をここの本から、えー、抜粋したんですけどもんでかポイントは2つあります2つ1つ目が抗酸化作用2つ目が、えー、食物繊維のポイントですでさつまいもに含まれるあの抗酸化作用の成分がすごく体にいいっていうのがポイントの1つ目です これ何かっていうと人ってやっぱり年を取っていくうちに老化していくわけですよね人がどんどんどんどん老いていくんですけどもそれを抑制する作用があります例えば鉄鉄って時が経つにつれて錆びてきますよねそれと同じように人が錆びていく理由が酸化による原因があるんですよ酸化することによってどんどんどんどん老いていくのが一つあるんですけどもそれを抑制することができる抗酸化作用になります そのの抗酸化作用が入っているのがさつまいもなんですねさつまいもによってそういった老化防止っていうポイントもありますしあとは抗酸化作用によるストレス発散防止だとかっていうのもあるんで抗酸化作用があるさつまいも、98円で買えるさつまいもがすごくおすすめです2つ目食物繊維食物繊維があるっていうのがあるんですけども不溶性と水溶性っていう食物繊維が含まれています なんでそれがいいかっていうと昔ですねあのテレビでさつまいもがいいよっていう話があったと思うんですけどもその時にもよく説明されてるのが食物繊維なんですけども水溶性食物繊維不溶性食物繊維何がいいかっていうとまず水溶性食物繊維はコレステロール値を下げる効果がありますでプラス血糖値も下げるんですねそういった意味で低 GI 食品としてあのさつまいもは、えー、説明されることが多いです なんであので血糖値の上がりにくい食品プラス血糖値を下げる効果があるサツマイモとして、えー、健康食品としても、えー、いいしプラス不溶性食物繊維なんであの便秘解消だったりとかあとはあの腸壁を刺激してあの通便を良くしたりするんですよねプラスデトックス効果があると不溶性食物繊維はデトックス効果があってと体内に溜まっている毒素を一緒に包んで食物繊維が一緒に包んで排便してくれるというような、えー、効果があるこの2つ 1つ目が抗酸化細胞2つ目が食物繊維が豊富っていう部分ですごく重宝されているっていうのがありますなんで僕自身も今あのサツマイモをひたすらひたすらじゃないですねちょっとずつ食べながら健康を意識しているっていう状態ですでやっぱり食べるとすごくあの通便というか腸内がいいイメージができているっていうのがあります 正直やっぱりもう食品だとかって健康食品だとかって人によるとは思うんですけども、うん、自分で試してで自分がいいなと思 っ, たら思ったら食べていくっていうふうに自分の中で体の中でテストしていくっていうのがポイントかなっていうふうに思ってますなんで僕は今さつまいもを食べながら、えー、おすすめのお菓子として今提供あの提供というかおすすめのお菓子としてあの説明しているっていう感じですでプラスいい理由なんですけどもやっぱりお菓子を食べる習慣がある人って甘いものどうしても欲しくなりますよね 僕すごくあのチョコレートとかもいろんなもう悪玉菌がたまるような腸内に悪玉菌がたまるような甘いシュークリームだとかばっかり食べてました。っていうようなやっぱり甘いものが食べたい人にとってもやっぱり糖度が高いさつまいもを取ることによってその、えー、なんていうんですか甘いものが食べたいストレスが緩和されますしプラス甘いものが食べるんだったらお菓子を食べるんだったらさつまいもを食べるようにするとやっぱりよりいいと。 あのより健康を意識するなつさつまいの方がいいよっていう話を今日はしてますで実際やっぱり食べていくとでも食べ過ぎ良くないですよで食べ過ぎ良くないんですけどもやっぱお菓子を食べるよりも全然いいのかなって思って、えー、腸内環境の話最高の体調にも書いてあるように抗酸化作用と食物繊維が取れる、うん、あの促されるんでそういった意味でもすごく健康には、えー、食べるとするならばいいのかなという感じです僕も今自分の体で実験をしながら どうすれば健康になるのかどうすれば食物繊維になるのかどうすればデトックスができるのかっていうのを、えー、どんどんどんどん検証しながらやってるんでよかったらあの次の動画を見ていただければなというふうに思っていますやっぱさつまいもいいですよねさつまいもを食べる健康になるためにあの最近僕は炊飯器を買いました もともと炊飯器持ってなくて外食ばっかりの生活をしてたんですけどもいよいよアレルギーを治したいというかアレルギーを根治じゃなくて緩和させたいという思いがありましてそういった意味でもあの炊飯器を買って炊飯器に芋をぶち込んで芋を使って芋で調理して焼き芋だとかあとはなんていうんですかねふかし芋だとかあとは芋ご飯を作っているとか芋と玄米を使って芋玄米ご飯だとかっていうのを作りたいなというふうに思って ようやく炊飯器を買いましたいやー実際やってみるとわかると思うんですけどもやっぱり健康ってやっぱり不健康にならないと意識しないんですよね。っていう意味をもってしてもやっぱり今からこの段階から結構健康について勉強していくとすごく面白いのかなというふうに思い始めて僕は今もう健康オタクになりつつあります。 でやっぱり実際もう何が正解かとかって分からないんでそれを実験しながら自分の体で実験しながら今試してる状況になっていますで皆さんももしおすすめの健康アイテムがあればよかったらコメント欄に残していただければなっていうふうに思います僕が今意識してるのはあのアレルギーになったんでアレルギーの原因がやっぱ腸内環境が良くないっていうのがあったんでそういった意味でも腸にいいアイテムをどんどん食べていますでプラス厄介ななのががんとアレルギーが あの乳製品だとか食べれないアレルギーになっちゃったんですね。乳製品だとか卵はもちろんダメですし、小麦だとかも、えー、当たっちゃって、もう全然もうアレルギー症状が強い体になってしまったんで、そういった意味でも別の乳製品だとか食べないような方法を使えないながら今腸内環境を整えている段階です。で食物繊維豊富な タとかポリフェノール抗酸化作用が高いアイテムだとかっていうのをどんどんどんどん食べながらあとは自分の体と相談しながらいいアイテム、えー、今食べてるのはココアだとかあとは納豆とかですね、えー、あとはさつまいも玄米発芽玄米だとかあとはクロレアを今、えー、購入しましたこれは下毒作用があるっていうふうにわれていてそれを食べてるとかあと他に、えー、やってるのがいろいろですね やってるんですけども実際食べていくうちにあの嫌な食品だとかダメな食品がどんどんどんどん省いていって乳製品食べれなくなったんでそういった意味でも卵だとか、えー、あとはチーズだとかあとはヨーグルトだとかをもう全部配慮して今生活をしているっていう感じですでどんどんどんどん健康についてまとめていってプラスけんあのクロレアだとかは排便がすごく促されるんで自動的に痩せていくのかなっていうふうに思ってるとか やっぱり長期移動には向いてないというふうに言われているぐらいすごく体の反応が出やすいクロレリアって何かっていったららしいんですよね食物繊維豊富なもらしいのでそれをあの摂取して体をデトックスしていくっていうのを目標にしてます皆さんもですねあの健康に意識したりだとかあとは季節の変わり目に眠くなったりとかっていう方もいらっしゃると思うんですけども実際眠くなる原因だとかはアレルギーが起因してたりだとか アレルギーが要因で眠気が起きたりストレスになったりだとかもうアレルギーがじんましん以外の症状もできたりするんでよかったらアレルギー調査してみて自分の体と相談してみるっていうのもポイントなのかなというふうに思っていますもしあの難しければアマゾンでも売ってるらしいんで自分でちょっと採血するのかな僕結構あの病院で採血さ し, してもらったんで簡単に終わったんですけども自分で採血して、えー、その 採血キットを輸送するるっってていうののできるのかな思よかったら自分自身でやってみていただければなというふうに思います今日はですねさつまいもおすすめ の, あのお菓子についてまとめていきました98円で買えるドンキのおやつなんですけれどもいかがだったでしょうか皆さんもドンキ行ったらあのさつまいも買ってみてください超おいしいですただちょっと最近ちょっとあの悪くなったのかなというふうに思うんですけれども実際行ってみて食べてみて試してみていただければなというふうに思います えー、今日の動画ではですね、さつまいものすごいパワーと僕のアレルギーの処理量についてまとめていきました。今日の動画いいなと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただいて、またあのコメント欄におすすめの、えー、健康食品あれば教えていただければなというふうに思います。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、アレルギーの話でした。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。